お、いらっしゃいませいいらっしゃいませどうぞどうぞお座りくださいじゃあのもうマスクは、まあ、使えなくて方向、はい、はみんな離れて僕らはマスクしてて、はい、外していただいてはい、はい、よろしくお願いします 飲みたいと思うんであありがとうございます早速作っちゃいますんではい。ありがとうございま す, います<笑>、はい、<笑>今日いろいろ聞き出したいから濃いめに作ろうかな<笑>富山さんねあのすごい酔っ払っちゃう前にどうしても最初に聞きたいことがあるんですけど、はい、富山さん幽霊は見えますか<笑>いや、全然ですね 俺は全く見えないあれ今のところあのゲストで見える人がいないんですよああうんそうですねいやでも知ってますよ一人あの「ゼロを作ってる「えてくもの柴田誠さん」えまさにあの心霊写真芸じゃないですけどんて言ってたんだ、はい、心霊芸はい彼は見たものをゲームにする え, え、あれ見たも の, のゲームになってるんですかそうですそうですう怖っ<笑>そりゃ怖いゲームになるわけだから そ, そっちの話だったら柴田さんがベストですね本当あそうなんですねいやあのそっちの話で本当のやつは怖いな<笑>本当のやつは怖いないやあの僕もねあの全く見えないんですけどいえいえ さそう僕だから実は一回喋ったことあるんですけど全く見えないですよね全くっていうかそんな見えてたらこんな仕事はしないですよね<笑><笑>いやいやでもねあの超えてくのプロデューサーそうですねやってるんですよねどうかしてると思うけど、まあ、見え方がちょっと違ったりはするんでしょうけどいやうんででも好き嫌いで言うとなやっぱり僕も本当にオカルトとか はい、そうういの大大好好ききで育ったんでいや僕もこの世代は結構軽文者のね<笑>心霊写真かっっ分厚いやつ<笑>僕あれいまだに実家に置いてたまに実家に帰ったり見てるんですけどあの今見ると結構吹き出しそうになるレベルの心霊写真とかあってさすがにどのページ見てもほぼほぼほぼほぼ本当じゃないっていうのが分かってしまうようなものばっかりなんですけど。 でもあれですよね、その、世の中的には多分、富山さんは、見えてる方だと思われてると思いますよ。なんなことはないと思うんですけどね。うん、か本当に考えないんですかなんか、霊、霊的体験みたいな。霊的体、験は、うん、ない。<笑><笑><笑>あれね、全、ま、くない。な<笑>いな、なんだろうな、これ。 ラン的には見えると思ってたんですかいや俺ねあのいや俺は実は昔聞いたことないですよこれあうんあのどうしてもその話がしたってもっともっといろいろ突っ込んで聞いたんだけど俺はもう実は富山さんは会って3回目ぐらいの時この人絶対何も見えてねえなって思っ<笑>、うん、<笑>あこの人俺と一緒だと思ってた 多分、興味はすごいあるけど、うんうん、本人は一切、そういう体験がないタイプって言うんですよ。まさに僕はそうなんですよ。すごい興味はあるけど、一切、こう、そういう経験がない。いや、僕、まあ、世代的に、まあ、なんていうかね、小学校ぐらいは、そういうブームというか、っていうか、もうある、ある前提みたいなので、 テレビとかがてて。そうですね。やってて。あなたの知らない世界とかで、ね、そう、超能力とかもある。だ、うん、から、すごい、やったことありますよ。こう、ティッシュ、なんかこう、動けみたいな。はい。俺、超能力で、あの、スプーン負けとかもですよね。<笑>そ う, そ う, そう、はい。だけど、なんだろうな。うん、だから憧れて、その、すごく、そういうことを、友達誘って、心霊写真を撮りに行って、 行こうとか、例、はいはいね、の声を取りに行こうとかはすごいやりましたすごくでもさすがにああいうホラー使ってるんでいお払いとか行きますよねお払いは行くんですよ、うん、あれやっぱスタッフのこ う, そうです精神的な最初の1回目 は, 回目はまあ行ってみてえしっていうのもあって、うん、あの四ツ谷 の, そ, のそれこそこう映画とか、はいはいはい、そういうののお払いで行くこう御用出しみたいな ところがあるんで、でね、もうそういうところはもうすごい工場とかのやりますよね。面白いなんかいい話もセットであってなるほどずか あ, あいい、うん、あそう説法まで聞かせてもらえるそうですそう で, すででそのこれがあのモデルになった井戸あのはいはいはいはい安調皿屋敷でいいのかなはいそうですよねうそうですねお皿数える へえとか、一回目めっちゃ楽しいと思ってたけども、だけど、一回行ったよって言ったら、やっぱり後で加入したスタッフが、いや、自分も不安なんで行きたいです。なるほど。で、いやいや、ダメって言えないじゃないですか、ね。そうですよね。じゃあ行こうか、つって、だから 何, 何回も行ってるともう完全、まあ、に知ってるわ、それみたいな。<笑><て>ね、<笑>いやまあそうですよね。湾内<笑> ナ, ナムコも、旧ナムコ時代からそうなんですけど、 お払い系とか、そういうのが全部会社経営ですよね。うちはあの、源平マデンとかも扱うんで。いやいやいやいや<笑>扱うんでっていうか、<笑>それ数回ですよね。まンンあでもそう、<笑>なんかね、なんか断るためにそういう企画が上がったりとか、いろいろあるんですよ。で、結構、まあ僕、神社とかお寺とか自体が好きなので、そう行くんですけど、そのお払い、ちゃんとうちの、 会社で行くところは割とちゃんと協力だって言われてて協力だからって言われるんですよ俺何がどう協力だからちょっと詳しくはないんですけどただそのおはれが強力すぎて本来ドル箱になる予定のゲームまで企画ごと吹っ飛びましたけどねちょっと手をわからないサイレン作ってる時とかは なんていうか取材とかでいろいろ廃墟回ったりとかいろいろあってすごいですよね取材で廃墟回るっていうのがねいやいや、はい、楽しかったです本当になんかそういう話でもできればなとはちょっと思っていやそうなんですよだからそういうちょっとそういうの聞きたかったですよあの結構スタジオでもねいろいろスタッフも含めてこう怖い目に遭っているとかなんか怖い話とかされてたじゃないですか はい、ちょっとそういうのを聞きたいなと思って特に、はいはい、サイレン作ってる時とかも何かそういうことあったりしたんですかやっぱりえー、っとだから例的な怖い話は「ゼロです「かゆなんですけど、はいはい、なんか違う方面で怖い話でもあの富山さんじゃなくて周りは怖い思いしてたりするんですよねいや ないと思うんでですすけどね、うん、あそ う, なんですかうちなんてまだ旧南湖時代の横浜で暮話した時はフ、うんうん、ロアの端っこに必ず出るって言われてる場所があってちょっとホントやめてくれません町でしょうん。あれは僕はよ夜中の2時過ぎに結構怖がって「田原さん来てください」って言われて。 わざわざその場所まで行ったことありますかね、その角まで行って大丈夫、いないから大丈夫っ て, っていました、絶対人がいましたって言って言われて大丈夫、大丈夫総務の誰かじゃないんですか違う、そ結構有名な場所だった、えーえー、見るんですかなんか音はあると思うんですけど音じゃない、人 が, 人が い, い, いるらしい人いたんじゃないですか、それね<笑>俺も誰かいたんじゃないって言ったんですけど席<笑>外まで し, しなきゃいけなかったからねあまりのもみんな怖がるから っていいいうううののありましたけどね、うん、そ, うそういうのとかかないんですメンタル的にちょっと、まあ、や病んでしまってドロップアウトしたスタッフの人とかは昔は出たことがあって、はい、でもどうしてんのかなとかその大なんか立ち直ったかなとか思ってたんだけどある日急にふって職場に現れて。はいで 昔、その、チームでお払い来ましたよね、うんうん。行きましたよね。って言って、うん、あれすみません、なんか、どこだか覚えてないんだけど、どこだったか教えてもらえませんかって言って。はあはあ、でも、もう、なんか、半年とか一年ぶりに会って、はあはあ、急にそういうことで、あ、でどうしたのって言ったら、いや、ここに今いるんですよ。<笑>いや、と怖い<笑>、えー、<笑>怖い ずっといるんですよね、みたいなでもあの霊的なものが何か置いといてたとして本人にとってはそれ事実なんですよ、ね、い や, いや本人にとっては事実、うん、でもはいやも普通にそれはそれで何かいわゆるちょっとこうなんていうか気が休まるというかいやそうですそうですであればと思って、ねうん、教えたかなもうちょっと昔すぎて覚えてないけど割とち ょ, ちょっとびっくりして気が動転したんですけどねそれこそ僕らの時代ねあの90年代とかって、うん、結構 徹夜で夜遅くまで作業する時代じゃないですかこの、はい、ゲーム作ってる人とかさぞかし怖かっただろうなぁとは思うんですけどねいやでも逆に作ってると全部舞台裏見えてるから<笑><あの><笑>る プ, ロプログラムがいやっていう か, うかここのここポリゴンンポリゴンにしか見えてないですよねそ う, か本当に、まあ、そうだよなデバッグもどっちかっていうと 怖, 怖さの意味が違いますよねここで ここでいつもフリーズするんだけどしないでくれっていうドキドキですもんね、途中でね、はい。あ、でもね<笑>、うん、もっと昔ですけど、サイレントヒル作ってた時に、えっ、ー、と、モーションが間違ってたやつがあって、当時の、えっ、ー、と、まあ、そんな昔だから、キャラとクリーチャーといわ今で言うリグ、まあ、というか、棒の構造とかが大差ないというか、あの、同じ、 構造ほぼのに流すみたいなのをやってたんですよそしたらあのサイレントヒルにちょっとでげえゴキブリのクリーチャーがクリーパーがいたんですけどああのそれに人のモーションが入っちゃったことがあってワクチックしたらゴキブリが歩いてきたことかりますかります<笑>ありましたねいろいろポリゴン黎明期はもううちもある日 ある日本当にキャラクター全員がカマキリのような細さになって全員逆関節になるっていう<笑> あ, る あ, るあるあるあるありますよねありますよねれそれは あ, あれが怖くて64の「パーフェクトダーク」かなんかやってた時にああ、はいはい、なんか明らかにモブの顔がなんか適当に撮った写真をは写真っていうかまあドットですけどね、はいはい、それをこう十2 ちょっとぐらいの落したのペッて貼ってるけど逆に<笑>あの怖っっていうかモブなのにっていう印象があって、うん、なんかなんか人の顔をペッて貼っつけたやつは怖い、うん、怖いというか気持ち悪いよねっていうのがあってあでそれを、まあ、当時だとこう例えばテクスチャーをこうムービーに、はいはい、かもうする。 ような容量はないけどい、ね、意外とこうディゾルブというか数枚のテクスチャーをずーっとこう、えっ、ー、と、まあフェードインフェードアウト、切り替えるとそれっぽくなんじゃないのっつったら、もう、思いの方がめちゃくちゃ気持ち悪いいや、気持ち悪かったですよ。不気味でしたね。あれが何を理想的でしたね、うん。そうなんですよ。で、あれはね、いや僕の中でも自分が な起点になったアイディアで具現化した中だと相当面白かったなと思っていやあれはすごいですよねホラーが全くいないんですよ、うん、あの他にあの同じことやってゲームが全くなくてないですねないんですよ、うん、不思議なことに不思議と今はね逆にもう何でも表現できるようになっちゃったんでそうなんですよね、うん、サイレンでも NT っていうかまあ PS3 の世代になるとまあ 今, 今と変わんないフォトグラメトリーのみたいなあの 3D スキャンとテクスチャー、うんうん、そうですよねある意味しっかりしたモデリングですよね、はい、でも本人に似てる度とかが格段に上がったんだけど、うん、正直あんま面白くないような気ですてわ、ねうん、分かります分かります昔の昔のやり方でもう一回さなんかそういうの作ったりとかそういうの面白いのかもな、うん、逆にっていうか たださんちなみに、こう、人を怖がらせるのが好きなんですかだって、だって、さっきもおっしゃったように、ホラーゲーム自分で作ってもそう、自分でやってたら怖くないわけじゃないですか。はい。で僕はホラー映画好きだし、ホラーゲーム好きだし、ホラー、お化け屋敷もそうですけど、ホラー好きなんですね。ホラー分かると大好きなんですけど、はい、自分でやろうと思わないですよ。だって自分でやったってあ の, の、怖くないわけです。僕は怖がりたいので、はい。そういう意味で、怖がらせたいってことですか いや、そんなこと は, そことは、そんなことはというか、どこら辺、はい、ホラーゲームがだとするとどこが、どういうところに惹かれてあれを作ってらっしゃるのか、ちょっと、そこのモチベーションを知りたいんですけどね。あーっと、意外と難しい質問が来たぞ。ホラーゲームっていうか、まあ、まあ、なんていうか、そこは言うても、なんか、自分でもう僕はホラーゲームが作りたいんですとか、いうふうにやってきたことは特に、 なくて、はいはい。っていうか、ま、最初、サイレントィール作った時は、基本的にはバイオハザードが大当たりしてるから、はい。なんか、ホラーゲーム、ホラーアドベンチャーっていう切り口でなんか作れないかっていうんで、はい、ラインを、なんていうか、持たせてもらったっていうところ。ああもんのすごい普通ですね。す<笑>ゲーム会社あるあるじゃないですか。いやもう、すごい、そうです。で えー、とだからホラーかどうかはあんまり僕は重要じゃなくてどっちかというとだからその自分のアイディアというか、はい、自分の思 い, 入れ思い込みとか思い入れとか、えー、そういうものを載せやすい題材だったなっていうんでああのでそういう意味でありがたいと思って。い、ま、い、あ、いろんな自分の思いがアアイディアを生かせやすいテーマだ と, い、ね、だとは思いましたそこは。 れ幅がやばいですねハイパーオリンピックからねちょっとサイレントヒルっていうのは何か考えにくい で, す、ね、で, すでハイパーオリンピック・やアトランタのリーダーの僕の師匠串串さんっていうのと僕と部長に呼ばれて、はいえー、と次どうするっつっ て, ってハイパーオリンピック・イン・長野か<笑>長野かホラーかって。 いやでもだから僕そん時はでも先輩だから<笑>だあのいやじゃあどっちかっつうと長野よりほらやりたいなと思っていいやいやいやなんだろうな<笑>ごめんなさいつまえ<笑>なんだろうなそのどっちかっつうっていうかその間ないのかっていう話 で,、ね、<笑>いやいやうでなんかその二択は何でしょうね<笑> なんなんでその硬いその、ものすごい爽やかないやで も, も自分が世界と先には言えないから、すっごも、まあ、なんか先輩とか師匠は、なんか僕が<笑>オリンピックやりたいとは思ってないから、えー、ちょっと気遣ってくれて、えー、あの、あの、でも、まあ、選択肢はホラーしかなかったんですホラーしかないっていうか、まあ、ちか、<笑>ホラーっていうか、なんでも、なんからあの、要はお話乗っけるゲームができるんではいはい、はい、やったーと思って。なるほど。 いやー、すごいな。でも、なかなか世の中にそういう選択を迫られた人いないですよね。<笑>そうですね。あの、長野オリンピックかホラーを選べて<笑>いや、そうですね。いう選択肢を。<笑>あそこで人生変わりました。面白 い, い。そうですあれ、俺、長野やってたら。長野も面白いな、うん、いやそんなところで、マスター。はい。たこ焼きがちょうど仕上がりました。あ、たくたん、はい。熱いのでお気をつけください。いえー、カメラを撮ろかな。まずこの、あ、そっちのカメラかなはい。<笑>まずは、はい。定番の、 たこ焼きでございますはいそうですかそうすからですねそうあっそうなんだもう全然ちょっとは初めてぐらいは原さんのツボンなん<笑><笑>だろうなそのまあ会社のねその空気とかそのスタイルによっても違うですよどうぞ1件ずっわーばナムコジナは結構 うん、社長ね創業者の中野正さん含めて俺は温室育ちじゃないけど原田何したいって言われて育った人なんで<笑>ま美味しいですかうまいです美味しいです良 か, かった良かっ た, かったありがとうございます最初に勤めてたの関西ですよねいや違いますあ違うんでしたっけあれコナミはコナミでも東東でコナミも 東, 東京に拠点を作っててそっかもう最初からじゃ東京だったんですよ、ね そうです。神戸じゃなかったんですね、じゃ東京ケシ東京。あ、はい、ご存知ですかそうです、ね。だから、えっ、ー、と、えぇ、ー、そのあたりは、やっぱ、ついてるなぁと思ったことがあって、はい、当時ってやっぱり、えっ、ー、と、コナミさんの中でも、本体は、うん、まずアーケード。あ、そうじゃん。まあ、どこもそうですセガもナンゴも、はい、コナミそそして、ニンテンドー向けっていうので、はい 神戸、大阪に拠点があって、はい、で僕ら入ったの94年なんですよ、はいはい、94年っていうのはプレイステーションとサターンが発売される年、はい、そうですねちょうどその第一世代ですもんね、はい僕らははい、だったんで、えー、僕らが入った時の空気感で言うと正直、えー、とアーケードこれから来るなんか本命の Nintendo さん64に備えて本体は。はいはいはい だか、643、643って言って四三643って<笑>、ね、ンったらさんとは言いますけど、<笑><笑>なかなか任天堂ファンでも643って言ってる人いませんね。64遅れてるから、ちょっとこうあれだけど、はいはい、あのー、で、東京って何だっつうか、東京の拠点はそれ以外、要するにセガと PC エンジン向けっていう、はい、なるほど そ, うそれ以外は東京がっていう、 なので、えっ、ー、と、PC エンジンの部署とメガドライブの部署があって、僕メガドライブめっちゃ大好きだったんで、はい、あの、メガドライブやりたいですってって、メガドライブの部署に入れてもらったら、当時のお好みのメガドライブってもう海外向けの、日本で未発売のタイトルばっかりやった。っだったんですね。アニマニアックスとか知らないでしょ。ああ、知らないです。<笑>向こうのアニメのゲーム家なんですか、ね、ああ、そうなんですか。あ、そんなのあったんですか、ね、そういう部署で、うん、でも僕は、 あのあの大好きなメガドライブのためにここで働けるんだなと思ったらいいかなと思ってちょっと納得しながら1年目の後半ぐらいに全社員今日は集まれって言われてなんだろうと思ったらえ今やってるライン全部凍結というかあの再編成するって言ってあのメガドラっていうか僕実はその時三十二 X のはいはい、32X のアメフトのチームに配属されてたの、はいはいはいはい、アメフトゲーっつってでも結構だからじゃあそれでと思ってなかなかスポーツ地味でてますね最初からそう、はい、だからもうじゃあ自分はもう多分こういう人生だなと思いながらスポーツゲー人生だといやそうあそうロ セ, ガ、はい、セガのね、はい、セガのスポーツゲーのドットを打つ人嫌い嫌いじゃないとか思いながら嫌いじゃなかったんですね嫌いじゃないです不思議だなはい、はい なんだけど、えっ、ー、と、そのラインは全部凍結で、次世代機向けになるっつうんで、うん、えっ、ー、と、プレイステーションとサターンのラインに再編集、うんはい、再, 再, 編集 再, 再編集、再、まあ、集約しますっていう、はい。あ、すごいですね。もうちょうど移り変わりの時ですね、じゃそうです、はい。最初に入った職業としては 何, 何で採用されてたんですか全然、ね、今で言うアートですね。アー ト, というかアートとかドッターです。ビジュアルーアート、 だったんですね。はい、完全に。そこうそうそうかなだからドットを打ってたんですね。はい、なるほど、なるほど。であの、入って、研修でスナッチャーの移植。あ、スナ最初研修でスナッチャーの移植だったんですかそうです。当時はだから、その、移植って、だから、感知しないんですよ、オリジナルが。あの、アンケート文化を。 引きずってるんであ、はいはいはいはい、アーケードとコンソールの移植部って別に別の。別部隊だったんです。そ う, う、そううもそうでしたね。そういうです。なんか一緒だったんですよ。え、そう、なんかアーケードと。移植部隊が一緒だったん。え、マジです、大体。すごいです、ね。あのテーブル筐体系は全部一緒だったんですよ。ええー、それすごい逆に、はいそっち行っては。だから珍しいんです、僕あの行き来するんです。だからそこは違うんですよ、ちょっと。そうなんです。あのね、しかも当時はケー。 あのコナミさんがあの KCE なんとかっていうのをいっぱい作ってて日本の有名なビルに全部コナミを入れるって言ってたらしいってい う,、はいはいうね、とにかく横浜にもあった し, ったし目立つランドマークに各都市のランドマークに入ってましたねだからすごくいいオフィスに入るんですよねそうなんですよそうね で,、うん、でそういうでもそういう新山の地方の拠点ってやっぱり 基盤がないから移植をっていうのを移植でまずっていうのがあってまず最初手始めはそこから始まるわでそうでそれがそういうのでじゃあねあのオリジナルと違うとかそれでまあいわゆる野球作ったことない人がパワープロのアーケード版を移植したいなるほど割と無茶苦茶な時期だったんですけどまあだ昔はどこもそうですよはいメガドラ のファンっていうか、僕めちゃめちゃなセガファンで、はいまあ、メガドロの色のことはもう、熟知っていうか。あ、う、あ、ん、もう、そうだったんですね。もうセガブルーと言われるあのセガのそうです、あのグレーはブルーで置き換えられるとかを。<笑><笑><笑>はっやべえ、通<笑>じ<し>た。<笑>あの、あの、うんは、そんなの全然わかってたので、なるほど。すごい、その、ものすごい勢いで、あの、コンバートしてたら、はい なんかちょっとあの新人おかしいみたいな感じ。あの新人おかしいなったんだめちゃくちゃ早かったんですよ、僕どっちか。なんであの新人は最初からあれができるんだと。そうそうそう。い知ってるしっていうか。不気味みがられたわけですね。<笑>でし、で知ってるしっていうか。不気味みがられたわけですね。<笑>とかあって、で、まあ、だ早くノルマ終わっちゃったから、新規シーン、 の活気、だから第三部を新たに作り起こすってなって原画が来て、うん、で、まあそういうのも、まあ、だそれ以前に、これもあけど、元のがひどいのがあって、オリジナルのっていうか、オリジナルのスナッチャーって、はい、序盤はものすごくやっぱり綺麗に手数が入ってるんですけど、はい、手数っていうか、あの後半ってやっぱ時間がなかったのか、うん、全然、 設定と違う、骨骨みたいなデザインのスナっちゃうとかが出てくるんですよ。なるほど、なるほど。そうですよね、確かに。で、いや、これ、変でしょと思って、勝手に書き換え、うん、書き直してたんですよね。<笑>なんと。で、あの、上司からそこそこ怒られるけど、いや、僕がやってる方が正しいと思って、はい、設定と違うもんが出てるのがおかしい っ, って、はい、かっずっと直し、直しまくってたりとかして、はいはい、結果的には、 そのメガドラ版をベースにした PS 版とかサタン版が出た時に僕が直した絵がベースになってたんで<笑>。あ、そうなんです か, です か, じ, ゃですかじゃあ、それロムに乗っかったわけですね、じゃあそれは。乗せました。だって、理屈で言うと僕が合ってるんで、それは<笑>。<笑>それはじゃあ、小島監督がいらっしゃってなんか、こう。いや、そういう時代じゃないんですか。そだから、完治できない時代なんですよ僕、ちょっと病んでたんですよ、実は。え なんか、ちょっとなんかそういうアートの、だからさ、伊藤くんとかも入って、なんか、すごいって言われてたけど、根幹のゲームとかを僕ディレクションしてて、なんかこう、正直バイオのパクリみたいなのしかできてなくて、って思って、いや、で、当時の僕の心境ですよ。あの、で、なんか彼らがもっと伸びるところを僕のがスポイルしてるみたいな、 思いにとらわれちゃってたんですよ、実は。世の中の人がイメージするゲーム作ってる人ってイメージの中にはぴったり当てはまってると思いますけどね。そうですかええ。クリエイターって感じすごいします。うん、いや、しな、なするする。いや、すみませんって自分で分かるわけないじゃないですか、そんな<笑>作家性がありますもん、なんか。も、うんうん、のすごい作家性感じるんだよね。うん、それは、この間あの、桜井さんと対談したんですよ。はい。 見ましたで桜井さんと対談した時に、うん、そのなんていうんですかねズームでオンラインでなんかやりましたね、うん、ちょうどその打ち合わせというかなんかこう話されたって聞いてその時にやっぱり集まってる面々聞いても「あわかるわかる」っていうなんか作家性の集まりかなでみた思な。なん と同じサングラスかけたら同じいかつさというかなんかあれで例えばプラチナの神谷さんとかあ僕結構あの人好きなんですけどあの人なんかこう不思議とともすれば僕と同じサングラスかけたら舞派に見えるけどでもやっぱ作家性すごく、あのー、見えるじゃないですか。神谷さんはちょっとどうしてても普段の関西関西東離れてるから 飲み会でお会いする機会少ない、うん。まあ、なかなかないです、うん、海外の方がありますもんね。なんから、めったにあれだけど、この間、あ、っ あ, りあれがしました。あ、いあの、これ置いといてくださいここ、ゆっくりでいいですよ。ゆっくり、そんな飲んだら、酔っ払っちゃうから。<笑>その勢いで、この濃いハイボールで、酔っ払<笑>酔っちゃうから。あ、いや、僕、めっちゃ緊張して、なんかもう、へ、下手なこと言うと。 いやあのうん、大丈夫ですこれ生放送じゃないんでカットしますからやばいところ。